こんにちはここでは STM32F4 マイコンに対応した次世代産業オープンネットワーク CCLinkIETSN リモート局用の SDK についてご紹介します CCLinkIETSN は標準イーサネット規格を拡張した TSN タイムセンシティブネットワーキングを世界に先駆けて採用したオープンな次世代産業用ネットワークですスマート工場を実現するために 生産現場のデータをリアルタイムに収集し、そのデータをエッジコンピューティングで一時処理した上で IT システムへシームレスに送ることが重要となります。装置や設備の高性能化、高機能化による生産性向上が求められており、高度なモーション制御用ネットワークが必要とされています。CCLinkIETSN は自分勝手でリアルタイム性を実現する TSN 技術を採用することにより、 同一感染上で複数の異なるネットワークの混在が可能ですさらに効率的なプロトコルにより高速・高精度なモーション制御を実現しますこれにより CC-Link IET-SN は上位の IT システムから生産現場の FA システムの階層を意識することなくシームレスに連携し製造業における様々なアプリケーションの活用拡大が可能です 詳細につきましては CC l i n k 協会のウェブをご参照ください昨年三菱電機社より CC l i n k IETSN リモート局用 SDK がリリースされました特徴は専用のハードウェアが必要なく汎用イーサネットを実装した機器において CC l i n k IETSN 対応リモート局を開発できる SDK として準備されている点ですまた ソフトウェアプロトコルスタックの動作に必要なリソースが小さく低コスト機器向けのマイコン上でも動作が可能なものですさらに API やラッパー層を用意しているためお客様の開発環境へ容易に移植することが可能です本 SDK は汎用マイコンのリファレンスターゲットとして ST の32ビット汎用マイコン STM32F4 シリーズに対応しています今年 市場からの強い要求に応え、三菱電機社から CC リンク IETSN リモート局用 SDK の評価が手軽に行えるように体験版の無償ダウンロードが可能となりました s T マイコン s t m 3 2 f 4シリーズが搭載されている評価用ボード NUCLEOF429ZI および初期化コードを自動生成するツール s t m 3 2 c u b e m x を用いて CC Link i t s n を手軽に評価、そのスペックを体感することが可能です。SD マイコン、SDM32F4 シリーズは、ARM c o r t e x M4 搭載のマイコンシリーズで、最大1 8 0 m ガ動作が可能です。シリーズ内には、全11個の互換製品ラインナップを有しており、最大 2MB の内蔵フラッシュメモリー、最大 384KB の内蔵ラム製品を準備しています。 ワイドな動作温度範囲、および多彩な通信インターフェース、豊富な各種タイマー、また外部バスメモリーインターフェースを搭載しており、産業機器向けのアプリケーションに最適な仕様となっています。ST マイコン全シリーズにおいて、充実した STM 3に開発エコシステムに加え、10年の長期供給により、お客様の開発から量産までをサポートしています。ぜひこの機会に、 あなたのシステムにて ST マイコンをお試しくださいご静聴ありがとうございました